はい、えー、皆さんお待たせしました、えー、というわけで、えー、セッションを始めてまいりたいと思います私が今、公共部門の仕事をしようと思った理由ということで、えー、皆さんご存知の方も多いかと思いますけれども、えー、つい最近ですよね、えー、と何日でしたっけ、えー、もう本当につい最近東京都の副知事になられた、はい、宮崎さん、ね、お越し、えー、いただいてにます。 はいじゃあおかけになっていただいてはい、はい、あのー、私も実はヤフーで少し働いていたことが実感、ね、<笑>的でしたけど、はい、あの震災があってですねあのヤフー、辞めますって言って辞めた直後に宮坂さんが社長になったっていうですね<笑>そうだよね<笑>そういうタイミングでやばかったなと宮坂さんが社長になったのもしかしたら辞めてなかったんじゃないかみたいな。<笑>いやいやいやいや うぐらいあの非常にあの尊敬できる方で、あのまあ、上司としてもですね、あの本当にビジョンを持って、えー、いろいろと本当にこうビジョナリーなことをずっとやられてきた方で、まあこのサミットにあのお招きいただけることお招きしたことできることは本当に僕も楽しみにしております。僕もありがとうございます。嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。 はいえー、最初に、ですねちょっとあのこのスライド の, あの説明からあの、皆さんのアプリからも、えー、このセッションから多分リンク貼ってあるんじゃないかと思いますけども、このスライドで質問を受け付けておりますで、えー、きあのよ4文字入れてもいいです、スライドのページに行って4文字を入れてもいいんですけど、ASKM です、ASK 宮坂の M です。 えー、ASKM って入れると、えー、皆さん質問自由にできますのでスマホからもできますのでぜひあの皆さん宮坂さんの講演を聞きながらです、ねえー、このこと聞きたいなっていうことを入れていっていただければというふうに思います。というわけで早速ですけれども、えー、今日のテーマはですね、えーまあ、宮坂さんずっと、えー、企業で、えー、き い, そのいろんなビジネス側でやってきたわけですけれども、えー、そもそもなんで 東京都の副知事になられたのかと、えー、でまあ今どういったことを や, るやろうとしているのか今後どういったことをやろうとしているのかということをまずお話しいただいてから、はいえー、セッションに入りたいと思います、はい、ではよろしくお願いいたします、はい、どうもよろしくお願いします立ちいただくならこっちの方がいいかもしれないですねこれあの文字かぶっちゃうんで はいえー、それではあの最初に30分弱ぐらいですねあの僕が東京都の仕事をするようになったきっかけの話をちょっと最初にさせてもらいたいというふうに思います、えー、実はあの私去年去年ま あ, ちょっとあるあの新しい会社をちょっと作ってヤフーソフトバンクグループの中なんですけど、ね、やってたんですよねでそれで初めてあの仕事の業態的にあの自治体ですねいろんな自治体に営業に行く機会が多かったんですよ でもう本当に日本全国いろんな実際に営業に行ってたんですけど、まあ、その中に東京都もちょっと入ってまして東京都に営業に行ってましたと、まあ、そういう中 で, です、ね、あの一度東京都の方からです、ね、知事も含めたあの東京都の幹部の前 で, です、ね、東京都ってこれからどういうふうにすればいいと思うデジタルの部門でっていうことを自由に話してほしいっていうふうにちょっと言われたんですよ、まあ、時々そういう研修会をやってらっしゃったそうなんですよねでまあ僕もあの別れましたということで、えー 提案した資料がこれなんですよ。まあ、今9月24日の日付ついてますけどあの話したのはもう 春, 春ぐらいですね。春ぐらいにまあそういうプレゼンテーションをして、まあ、その時の資料をまあほぼ、まあ、ちょっとややあのダイジェストでさまってるとこもありますけど、まあ、ほぼ残した形でやっています。この資料がまあ僕が東京都で仕事をするきっかけになった資料になります。でまずはあのー 職員の方にまず話したのはこの話なんですよね、やっぱり平成に何をやるべきだったんだろうかという話をしました、で, こ れ, でこれはです、ね、2005年 の, あのローマのですねバチカン広場の前の写真なんですよね、まあ、こんな感じで新しいローマ法を待ってらっしゃいます、これが2013年にはですね全く同じイベントがあったんですが、こういう風に変わるんですよね、まあ、みんな iPhone 持ってます、2007年に iPhone が発売されたわけです。やっぱ世界はこの 10年ぐらい で, です、ね、急速にやっぱ変わっちゃったわけですよねこう全ての人の手のひらにインターネットがつながっちゃったわけですよでやっぱこれがやっぱり平成に起きたことの一番大きなことではないかなと僕は思ってるんですよねでこの全ての人がインターネットに繋がるっていうところに乗れた企業とか乗れた国とか地域っていうのはすごくこうガーッと伸びましたし乗り損ねちゃったところっていうのはま あ, あんまり伸びなかったと、まあ、簡単に言うとそういうことではないかなと思っています で2012年にあのマーク・アンドリューセさんがソフトウェアが世界を飲み込むというあの有名な、ね、論文を発表されたんですけど、まあ、あらゆるビジネスがソフトウェアに飲み込まれていくよと例えば小売りはアマゾンに飲み込まれちゃいますとかですね、えー、音, 楽音楽産業 CD を売るビジネスはアップルに飲み込まれちゃいますよ要するに、まあ、ソフトウェアに全部置き換わるんだという話をされてましたで結果的にその30年平成元年と30年で見るとですね 平成元年は世界の時価総額ランキングのほぼすべてが日本企業だったんですけど、平成30年は一つも入ってないと、そしてそれ以上にやっぱりすごく大きな変化は、平成元年はです、ね、いわゆるソフトウェア企業というのは、まあ、IBM さんだけなんですけど、平成30年、このピンク色のは全部ソフトウェア系企業なんですよね、やっぱり世界で見ても、ですねやっぱりソフトウェアで飲み込む側の企業が勝つ30年と、飲み込まれちゃった側が苦しんだ30年というふうにも思っています。 そんな中でこれから何が大事なんだろうかというふうに思った時にですねやはりこのデータをですねどういうふうに使っていくのかということが一番大事になると僕は思っていますデータといってもいいですしデータを処理するクラウドとか AI というのによってもいいんですけどいわゆるこうデータをどれだけ上手に使うかが、まあ、今はもう現実になりつつあるんですけどこれからますます重要になってくるんだろうと思っていますで今いろんなジャンルであのほにゃららテックとかですね言葉がたくさんあるわけですけど、まあ、自分自身はですね 戦、えーまあ、日すめて言えば 今, 今まである産業とかビジネスにデータを組み合わせて再定義されているというに捉えているんですよね、まあ、教育にこうデータをうまく組 み, 組み合わせて、まあ、エドテックみたいなエドテックとかできたりとかですねそんな形で、まあ、既存のビジネスにデータをどんどんどんどん加えて、えー、どんどんどん学習しながら賢くしていくと、まあ、そういった動きが起きていると思っています まあ、この幕張もそうですし東京都という大きな都市もそうなんですけど都市というのはデータをまあ多分膨大に生み出しているはずなんですけどデータってうまく使えているのかなとなんかデータ出しっぱなしで集められてもないしそれを都市の制御とかマネジメントを使っているのかな と, いうのはちょっと思ったんですよねなのでこれからは都市はやっぱりデータを使うまあそういう時代に入っていくのではないかと思っていますなのでまあ都市におけるデータの利活用ということをやりましょうという提案をしました で昭和と平成というのは東京という街は基本的にこうファクトリーですよね、まあ、ものづくりのためにどんどんどんどん進化、最適化するこう街づくりを、まあ、東京都はされていたわけですが、やはり令和以降はですね、まあ、データですね、データを集めて使いやすい街に、そデータを徹底的に使う街にやっぱ変わっていこうというような方向性をまあ今も思っています。で21世紀はあの都市間競争の時代と言われています。 こちらの東京と地方という間でねどういうふうにこう最適にしていくのかちょっと問題もありますけど一方で、もう1つ大きな問題というのは東京はどうやったら上海やシンガポールやニューヨークに勝てるのかとこれ非常に大きな問題なんですよね。やっぱ東京って常にその外の都市を見ないといけないとそして勝たないといけないと、まあ、そういうま あ, ある種宿命を負っているところなんですけど、まあ、多分、起きるのはですね世界の主要都市のどこが最初にデータを利活用する都市になるのかとすべ、まあ、てのジャンル行政サービスにおいてですね そういう競争がいよいよよう挑んで始まってるんではないかと思います。でまあもう一部始まってますよねデータを街のマネジメントを使っていくことが始まってます、まあ、一つの例としてあのアリババが講習でやってる、ね、ETCT ブレインっていう都市管理の AI を持ってるわけですけど、まあ、それを使って交通データを全部こう収集して信号の制御とかですねセンターラインのこうコントロールとか全部やるわけですよね。 これ非常に最適化しやすいデータの利発用方法だと思うんですけどこんなことも始まっていますしグーグルさんもねトロントの方でやられていますしドバイの方も新しいことをやるぞと言っていますしもうあらゆる都市がですねデータをどういうふうふに利活用しようかということの挑戦がまさに始まったばかりとい う, ふうに思っていますそのデータを使う東京になるためにですね準備をしないといけないと思いますこれを僕はデータレディーな東京になるということで考えています データレディの東京になるには、2つのステップが必要だと思っていまして、1つ目はつながる街にしましょうと、そして2つ目は、このデータを使える人の数を増やそうと、特に職員側ですね、それを今、思っています、つながる街についてお話をしたいと思います、先日、8月の29日に、知事の方から、東京都は世界最速のモバイルインターネット空間を作ると、それに着手するという発表がありました。 あのまあ、東京データハイウェイと呼んでいるわけですけど、やはり今から、もう今もすでにです、ね、日本の一番大きな産業というのは実は情報通信産業なんですよね、情報通信産業ってやっぱモバイルインターネットで出来上がっているビジネスですから、情報通信産業をどんどん伸ばすためにもです、ね、まあ、モバイルインターネットというインフラをもっともっと強化しないといけないと思っています。まあ、こういうわけで、まあ、特に今、5G ですね、まあ、この 5G が今、すごくホットになっていますので、まあ、これについてはしっかり手を入れていこうと思っています。 ロケオン大会は新幹線とかねまあ自動車みたいなこう目に見えるレガシーを我々の先輩は残してくれてまあそれによってこう東京という街はすごく大きく発展したわけですけどまあ次は、ですねもちろん道路とか鉄道も整備しますけどまあ同じぐらい力を入れてですねこの電波の道というものを徹底的に整備していこうとそして東京というのはいつの時代もですねモバイルインターネットに関しては世界最強の空間になっているということをやるまあブーメントを今から起こそうと思っています。 でまあ、いくつかまあいろんなことをやるんですけど、まあ、これちょっと活躍しますね、はいでまああのー、東京データハイウェイってどうしてもその今、話題になりやすいのは 5G なんで、5G の議論になりやすいんですが、それだけじゃないです、決して、例えば外国からインバウンドで観光来られる方は、やっぱ w i f i ですよね、今、実際問題、あのー、ラグビーのワールドカップ、僕もちょっとこの前、試合見に行ったんですけど、やっぱハーフタイム繋がらないんですよ、インターネットが全然、で昔は平成はそれでもいいと思うんですよね。 まあしょうがないじゃん、人がいっぱい い, いんだからと。でもやっぱり、令和の時代にですね、っていうのは、やっぱり2万人のスタジアムっつったら、2万人同時接するのは、たぶん当たり前になるわけですよ。なぜならば、2万人のスタジアムっつったら、2万人用のトイレも作るし、2万人用の駐車場も作ってるわけですよね。じゃあ、なんでインターネットだけ繋がんないのと。これ、やっぱ明らかにおかしいわけですよ、これ。多分ん、だから令和の時代っていうのは、の 5G もそうだし、5G じゃなくても別にいいんですよ。w i f i でも構わないと。もっと遅い回線でもいいと。とにかくこの東京っていう大きな空間からですね。 多分、まあ、ドローンのことも考えるこう地地、地上、地表、空中空間から地表から地下面まで含めて、ですね、まあ、理想だけで言えば、まあ、ビッグピクチャーで言えば、一坪たりともですねあの通信のつながらないところをなくしていくということがですね非常に重要ではないかと、まあ、僕は思っています、それからもう一つはやっぱり災害時のインターネットですね、やはりあの一番これから東京がやっぱ向き合うべき一つの課題は、どうしてもやっぱ災害から逃げられないですよね、セーフシティっというのは今、東京、掲げてますけど。 災害の時にやっぱり一番必要になるもの、もちろんこのお水とかですね電気とかありますけど、食料とかね、合わせてやっぱりインターネットにつながるってものすごく重要なことになると思います。なので災害の時にこそ、インターネットに皆さんがアクセスできるような、このインターネットの強靭化ということもですね、東京データハイウェイの中でやらないといけないと思っています。で、次に、そういった感じでインフラをこう ど, んどんどんどんどん整備していく一方でですね、今度はあの東京都 の職員側のの、ね、デジタルの分かる人材を作らないといけないと思っている、これが2つ目のステップになります。で、これはあの19世紀のロンドン の, あの写真なんですよね。こちら側にあの蒸気自動車っていう当時のイノベーションの起きた自動車が映っていて、その向こう側のほうですね、この赤い旗を持ったおじさんがいらっしゃいますよね。で、当時ロンドンっていうのはオールドテクノロジーが馬車だったんですよ。そこにニューーテクノロジーとしてての自動車が出てきたもんですから そのまあメジャーな、いわゆる既得権のテクノロジーを持っている人が、馬車が驚くからやめてくれと、なんで、蒸気自動車を走らせるときには人間が前に旗を持って、通りますて叫びながら走るという、そういう謎のルールができて、いわゆる規制ってやつですね、そういうことが起きるわけなんですよね。 でもやはりこの技術というのはやっぱり意識改革とか、まあ、もちろんレギュレーション大事ですよ、レレギュレーション守るレギュレーション作った方がいいんですけどやっぱり技術のトラブルは技術で解決するのがやっぱりテクノロジーストの正しい姿勢だと思うんですよね。なので、職員というのはやっぱり技術に対して新技術に対して安易にこう規制で逃げるのではなくってやはり技術的にクリアできないかと、まあ、そういう姿勢でやらないとです、ね、全然進まないじゃんというふうふに思っています。でこれはあの世界の主要局で ICT が社会課題を解決できると思いますかというふうに聞いた質問なんですよね。まあ、デジタルテクノロジーは世界をより良い世界にするのかと聞いた資料なんですけど、中国は 71% で突出してポジティブと捉えてるんですよで。日本は突出して低くて 22% なんですよね。まあ、逆に言うと、日本というのは8割ぐらいの人がですね、デジタルテクノロジーは怖い、不安だ、分からないと、ひょっとしたらそう思ってらっしゃる可能性があるわけですね。よく中国というのは一党独裁で何でもかんでもトップダウンだからできるって話をよくします。 それれももひょっとししたらあるかもしれないでも一方で多分国民とか市民が多分求めてるんだと思うんですよね。このテクノロジーはいろいろ問題あるかもしれないけど私たちとか私たちのこともよりこう前に 進, んで進ませてくれるすごい魔法みたいな道具だと思ってるから多分自動運転だとか顔認証とかですね、まあ、どんどんどんどん進んでるとなのでまずやはり最低でもですね都の職員はですねデジタルテクノロジーに対してこういう一番下のような感じではなくって。 これは本質的に我々はどんどん豊かにしてくれるテクノロジーなんだってい う, う思うような人を増やさないといけないと今思っています、まあ、そんな話を知事にしたらですねあのー、早速動いてくれまして、えー、再来年の新卒採用からですね、えー、新たな東京都の職員の中にですねあの IT 部門 IT 専門職にもはなかったんですよ IT スペシャリスト採用を始めてくれるということになりましたこれはあの小さいけど非常に僕は大きな一歩になると思っていて こうやってどんど ん, ど ん, どんその IT のテクノロジストをです、ね、東京都の職員の中に増やしていきたいと思っていますでこれちょっとあのアクセンチャーさんの力を借りて世界主要国の IT 部門の職員の数を数えているんですよねこれ見てもらったらちょっと数字についてはまだちょっと精査中なんですけどやっぱ東京都少ないんですよね、明らかに、えー、やっぱり67人とか、まあ、そういう、まあ、実際、本当の意味で ICT の企業から移った人って今10人ぐらいしかいないんですけど やっぱり、ね、人口はシンガポールの倍ぐらいいます<笑>シンガポールの倍いるんだけど人数は数十分の1と、まあ、こういう状況なんですよねなんでやはりあの何をやるかって戦略も非常に大事なんですけどやっぱこうやっぱまず人を集めると組織を作るということがですね今実は地道なようで一番大事じゃないかと思っていますであのビジョナリーカンパニーっていう有名な本がありましてそこにはですね、えーうん、まあ バスっていう盾をしているんですけど、バスの目的地をどこにするかを決めるよりも先に、ですねバスに 誰, 誰を乗せるか決めろという、まあ、有名なセリフがあるんですよね。まあ、それでいうと、東京都っていうのはまず最初にバスに今人が乗ってない状態なんです、ほとんどデジタルっていうバスに対してですね、だからまずちゃんとバスに人を乗せようと、そして東京都というサイズで言うと、バスじゃ足りないんですよ、この船ぐらいの大きなものを作って、この船に人をバーンと乗せちゃうと。 そしてみんなでわーわーわー議論してですね、俺たちは何をやるんだという話をしないとですね、あんまり少ない人数でわしゃわしゃわしゃしてやってもです、ね、多分あんまり動かないんじゃないかなと思っています。でこの船ですけど船の乗せ方をですねぜひまあ挑戦してみたいと思っています。今まではこの都の職員だけが乗ってるケースが多かったんですよね。やっぱこれからはですねそれに加えてあの外の IT の専門家がですね柔軟な雇用体系で参加できるとか。 それからあのスタートアップの企業の人、今、なかなか調達のルールとかで入りづらいんですけど、これ、なんとか一緒にスタートアップの人も同じ船に乗れるとか、それから社会起業家と言われているような人たちがです、ね、その同じ船に乗るとか、それから、まあ今日ここにいらっしゃるような、まあ、シビックテックで、市民側の方からですね、行政とか自分の住んでいる町をよくしたいと思っている人が、この同じ船に乗れるような形、なんとかできないかなっていうようなことをですね、な、え、ん、ー、とか作り上げてみたいなと思っています。 この船ができて、そこにこう多様な、ね、自分の街をよくしたいと思う人材と専門能力を持った人が集まればです、ね、どんど ん, どんどん物事は僕は進んでいくんではないかという、まあ、手応えは感じていますそうすれば、まあ、おのずとこの東京ドットデータ、まあ、東京ドット AI と呼んでもいいんですけど東京をデジタル化する街ができるとこれ、どんな街になるかはです、ね、その船にたくさん人を乗せてです、ね、しっかり議論してやりたいなと思っています、はいまあ、一つやらないといけないことはやはり規制緩和はあると思います 東京データハイウェーって仮に世界で最高峰のモバイルインターネット環境ができるとしますよねでよく国も東京都もユニコーン企業を出したいという話をするわけですしかしこれあの世界のベスト20のです、ね、メガユニコーン時価総額1兆円企業のランキングなんですけどこのピンクのかかってるやつはです、ねまあ、20社中9社なんですけどこの9匹のユニコーンはです、ね、今規制で日本では思い切って仕事ができないんですよ なのでやはりユニコーン企業を産みたいんであれば、グローバルスタンダードのユニコーン企業がこの国で、のびのびとこう放牧できるような環境にしてあげないと、ですね、ちょっと無理ではないかなと思ってまして、そこはそこでぜひ、規制緩和進めないといけないと思っています。で最後にあの少しだけ補足して終わりたいと思います。私、ソフトバンクのグループにずっといまして、ソフトバンクのミッションというのは、デジタル情報革命で人々を幸せにっていうミッションなんですよね。 僕はこれすごく好きで今でもとても信じている言葉ですただ一方で、えーまあ、自分がソフトバンクとかヤフーで働いていときにですね世の中どんどん便利になるわけですねデジタルテクノロジーでまさに自分がヤフーに入ったときはです、ね、まだインターネットもすごく遅かったですしモバイルインターネットなんか全くなかったですそれは今では LTE ですかすかモバイルで動画が見れてそして 5G とかになって、ね、もっともっと簡単に動画がサクサク見れる時代が来るわけですよスペックとしては圧倒的にこう便利になってるんですけど 便利な延長に幸せってあったのかなと思うとちょっとあんまり自信がないんですよねもしこのテクノロジーが進化するイコール幸せになれたんであればみんなすごくハッピーになってるはずなんですけどなんかそこに関してはややちょっと横ばい気味ではないかなと思っていてこれも僕はちょっと行政の方でやってみようかなと思ったきっかけでもあるんですよねで自分が今一番やりたいこと、まあ、仕事としては僕のやるべきことは ICT で直接関係ないんですけど やはり今、一番この我々自身とか、我々の次の世代のですね幸せにとって、非常に重大な脅威と思っているのは、やはりこの気候変動なんですよ。で、これ、環境庁が予測している、毎年予測しているページに載っているやつなんですけど、このままいくと2100年の夏に東京が大体44度ぐらいになると、こういう予測がこれ出てるんですよね、環境庁がちゃんと予測しているデータなんですよね、でこれ、去年版で、今年版が改定されていて、少しマシになったんですけど、43.6 度ぐらいでした。<笑> でも代わりにこの台風が90メートルと、今、まあ、台風、今、すごいになってますよね。まあ、そういう感じで、こういう未来を作るのか作らないのかっていうまあ選択肢にちょうど今、僕たちはいるんじゃないのかなと思ってます。そして、これはあの世界の都市の、世界の全体のこう人口の推移ですね、こう右肩上がりにこうわーっと増えていってるわけですね、2050年には66億人ぐらいになると言われてるんですけど、この下の赤いところはですね、人口に占める都市人口の比率なんですよ。 こうやって見てもらったら分かる通り世界の人口は増えていくしそして都市人口がどんどん増えていくんですよねなので多分その地球とか社会全体に対してやっぱり一番インパクトが大きいのは都市をどう変えるのかということは僕は勝負になるというふうに思っていますでまあ東京で言った東京ドットデータと、まあ、僕が主に主観する仕事っていうのはまあ便利とかですねもっともっと便利にしようとかですねもっともっと生活に選択肢を増やそうとかですねもっともっと経済的にがっつり稼ごうみたいなんですね そういういう経済に関すするお話ですそしてもう一つ、あのまあ、東京都はです、ね、知事が昔からあの環境問題にすごく前向きにされていて、そして先日はゼロエミッション東京をやりたいと宣言、2050年までやりたいと宣言されているわけですけど、まあ、僕はそれ実はちょっと感銘を受けたんですよね、まあ、いろんなこう行政の方がいらっしゃるわけですけど。 まあ、なかなかあそこまで環境問題のこととデジタルのことを両方セットでやろうと言ってくる方なかなかいらっしゃらなかったのでそれだったらひょっとしたら僕の力もお手伝いできるかなと思って実は参加させてもらったとまあそういうことになります多分これからの街というのはこれまでのようにですねテクノロジーをどんどんどんどん社会実装していってもっともっと便利に早く安く多くみたいなねそういうことをやっていこうこれは当然続けるべきだし続くと思います加えてこう安全 で, ですね持続的な環境とか 仲間がコミュニティですよね友達が周りにいっぱいいるとかですねそういったなかなか銭金では数えられないようなことも含めてですねやっていかないといけないというふうに思っていますそれが両方できた町がですね多分21世紀のプロトタイプの都市になるというふうに思っていて今東京っていうのは世界で一番大きな都市圏なんですよ世界で一番大きな都市圏でテクノロジーを使って掛け声でやってもねこれ無理ですからテクノロジーを使ってこの両方ができるような 町が作れればとてもやりがいのある挑戦になるというふうに思ってあのこの仕事をやることにしましたで最後に、あのー、僕は実はもともと東京都の外堀をきれいにするっていう NP をちょっとずっとやってたんですよね あ, のあそこをきれいにしたいと思ってて、まあ、そのきっかけになったのはこの実は絵なんですよねこれはあのー、三越前に東京都の半蔵門線の三越前の地下にあるこう絵なんですけど当時の江戸時代の絵なんですよね で当時の江 戸, 時代江戸っていうのは世界で一番大きな人口の世界最大の都市そしてこの日本橋っていうのは世 界, 世界最大の都市の中の一番の経済的中心地、まあ、つまり世界で最も経済の中心地といってもいいようなところがまあこの橋だったわけですけどこの橋ので す,、ね、すぐ下側に、ね、人が泳いでるんですよねたった150年前っていうのは経済の中心地で人が泳げるぐらいのまあ両立感があったわけですよ それをまあこの150年かけて、より豊かにより便利なまあこの軸の方に振り切るために、それはしょうがなかったと思うんですけど、やってここまでまあ便利でですねあの経済的豊かな東京ができました、次のやっぱり21世紀というのは、ですねそういったこう経済的に豊かな東京をもっともっと豊かにすると、そして加えて、合わせてですねこういうようなえわざわざ東京から鎌倉とかですね泳ぎに行かなくても、目の前の川に飛び込めるような、ですねまあそういった街をテクノロジーで作ると。 いいうこととができるんじゃないかと僕は思ってますもちろんこれこんなことできるのかという人もいると思いますけど僕は実はすごく楽観的に考えていますなぜかというとやっぱ私たちはテクノロジーを持ってますよね僕は小学校の時に田舎の町出身だったんですけどそこで習った社会の教科書ですね多摩川の写真が出てたんですよ、まあ、1970年代だったんですけども う, こう泡が吹いてるんですよねなんかあの洗剤の皮みたいになっててこれ皮かどうか分かんないような川だったんですよ 多分丸小橋の川だと思うんですよね、あれは。でも今、僕はあの辺を歩くとですね、川はすごくきれいになっています。なんでかというとこれはやっぱテクノロジーですよね。40年かけて泡だらけだった川が非常に綺麗で、アユがいっぱい浮く川に慣れているわけですよ。やっぱりテクノロジーを使えばですね、そんな信じられないことやっぱ起こせるわけですよね。なので僕はこれからぜひとも東京都の職員でですね、テクノロジーを信じて使える仲間をどんどんどんどんん増やしてテクノロジーを使ってですね、街をもっと変えていきたいと。 まあ、そう思って東京都の方に、まあ、公務員 で, ですね、思い切ってなろうと思って、まあ、転職したわけです。まあ、ぜひとも、あの、僕はこの中の、ではですね、一番の新参者になると思いますので。ぜひ、この、行政サイドの仲間としてですね、一緒に汗をかきたいと思いますので、今後とも一つよろしくお願いします。はい、ええ、宮坂さん、え、大変。 素晴らしいお話をどうもありがとうございましたあのとても分かりやすく、えー、これまでの経緯と、えー、これからやりたいことというのをご説明いただきましたこれからはですね、えーまあ、シビックテックですので参加型で、えー、進めていきたいなというふうに思いますこれプレゼンモードってこれでできるのかなえー、っとねちょっとお待ちくださいね最近、えー、ちょっと私の方からあの質問させていただきながら、えー、進めたいなと。 いいうふうふに思いますちょっと待ってくださいね、よいしょ、グリ、えーンか、まあ、宮沢さん、実際に、えー、ともうすでに都庁で勤務をされているん、はいえー、ですよね、えーまあ、そういういろんなこうやりたいことがあって、えーまあ、いろいろこう、えー、そのアイデアがある中、実際に入りましたと、実際、働いてみて、えー、感想というか、率直にどう感じていらっしゃいますか、都庁の中。 ドラゴンクエスト、ですね。<笑><笑>ドラゴンクエスト。今ちょうどウォークが流行ってますよね。はい、そうですね、あのーまあ、未知っていう意味でね、本当にこうダンジョンがいっぱいある中でこう、<笑>やっぱり組織の名前とかね、名称とか、行政独特の役職とかあるじゃないですか、こうはいまあ、そういったものもよ行政プロトコルが分かりますから、あこう何もかも真新しいんです。はい あ大丈夫ですか。あでもま あ, あの別に「ドラゴンクエスト」って言い方しましたけど別に面倒くさいなんじゃなくて実は結構新鮮で面白いんですよやっぱこう何もかも今まで自分が見たことがないようなことばかりこう日々起きてるんですよね<笑>で今まで会ったこともない人ともちろん会いますし、はいまあ、ヤフーとかソフトバンクでいろんな授業やってるなと思いましたけど、はい、つくづく こう行政っていうか社会って広いなと<笑>つくづく思ってますね<笑><笑>そうですよねもう本当僕もまあ神戸市とか、まあ、いろんな自治体にあのでこう働いたりしますけれども、まあ、本当にこ う, こう言葉使ってる言葉が違いますよねそんな中でその、まあ、こういうビジョンを語られても ポカーンとする人もいるんじゃないかと<笑>思うんですけれどもそこにどのようなコミュニケーションをしていますかまあそれはまあそれは無理もないと思うんですよねでもこう僕はいつも前職の時からやっぱ思ってたんですけどやっぱこう最初に数パーセントでいいんだよね 仲間ができれば多分 10% ぐらいいくじゃないですか 10% いけば 20% ぐらいいきますよね 20% いったらキャスム超えますよねキャスム超えたら 50% いきますよね、はい、50% 超えたら変わらないほがマイノリティになりますよね、はい、だか多分最初の 2% とか 5% までがすごいしんどいんだと思うんですよは、うん、っきり言って浮いた人になるんですよね<笑><笑>なんだあの人みたいな感じになりますから、はい、10% ぐらいになるとねちょっと目立ってきますけどねだから、うん まあ、いつも最初の 2% ぐらいをどういうふうにこう自分のことを分かってもらうのかというのはいつも苦労しますけど、はいはいまあ、それは今、非常に職員の方も実はすごく受け入れてくださっていて前向きに話を聞いてくれますしもう今、本当朝から晩までえずっと仕事してるんですけど職員のみんなとですね、うん、非常にあのサポーティブにやってくれてますね今す毎日登頂しているはいもうすっごい働いてます新卒の時より働いてるんですかね<笑><い>。<笑> もちろっと社長がそれは本当、わくわくしますね、ありがとうございます、ちょっとなんか質問も、ね、たくさん入っているんですよ、でこれあの、いいねボタンみたいなのがありまして、皆さん、あの質問するのはもちろんしてほしいんですけどあの、この質問聞いてみたいなと、これ、すごくいい質問だなというものをぜひあの投票していただけるとです、ねあの、良い質問からえ順番に質問できるということになってますので、えー、ぜひあの、冒頭するだけでもいいので、ぜひお願いします。えー ASKM、あ左側にありますね、Ask. 宮坂の M ですで、で、え、す、ー。す。ススライドアクセスできますじゃあちょっと上の方から順番にやっていきましょうか、えー、と印鑑の話が<笑>出ておりますね、えー、とこれ、あのー、ちょうど、あのー、最近その印鑑協会、えー、との絡みとかで行政でちょっと炎 上, なった炎上してたりするネタですけれども東京都の行政手続きから印鑑をなくすことはできますかと。 まあ、ペーパーレスしないと行政 の, あの効率化っていうのはなかなか難しいという中で、えー、いきなり具体的な質問から入りますけどもいかかがでしょうか、まあ、結論くらればできると思いますよねただ、ちょっとしばらくかかると思いますよ、正直やっぱり今、中に入って感じているのは行政で働いていらっしゃる方 の, その情報環境がものすごい良くないんですよ正直に言うとはっきり言ってなんつうんですかね 弓弓とと鉄砲みたいな弓と刀みたたいいなな刀感じです、ね<笑>うううん、やっぱ正直、すごくネットワークよくないです、うん、IT 環境もよくないです、うん、やっぱそれで仕事しているとですねなかなかペーパーレスとか、はい、ハンコーレスってやりたいけどいけないし、そういう発想なかなかいかないと思いますね、はい、まずやこう道具をちゃんと作ってあげないとですね、うんうん、あんまり頑張れ、頑張れってっても、まずサクサク使えるインターネットとか。はい パッと検索して情報収集できると か,、はい、なんかスマートフォンでパッパッとビデオ会議できると か, なんかそうい う, こう足回りを作ってあげないとですね、うん、今のまんまでその最先端のアウトプットを出せると思いますね、はいはいはい、まずはちゃんとしたはその働く環境の整備からやはり道具ですからね道具は常に最先端のものを使うも一択だと思うんですよ。はいはい、もちろんコストはかかりますけど、うんその イ ン, ターネットつインターネット周りの道具をけちるっていう、まあ、無駄遣いは良くないですけどねそれをあえてものすごい低い古い道具で使うっていうのはちょっとないと思いますしそもそも人も入っっててこここなないですよねこんととやってると、ね、若今の、ね、若手が新卒で入ってきてなかなか、ね、その今の本当にスマホが使えないみたいな環境でいきなり働かされるのは結構、酷な部分もありますよね。 まあそう思いますね昔からいる人はもうそれ慣れてらっしゃると思うんですけどあのなんていうんですかねこう魚は水に感謝しないっていう格言を僕は聞いたことがあるんですけど、魚は水に感謝しないそうそうそう、うん、多分関君とかインターネット感謝したことないでしょあんまりまあそうですね普通だから<笑>都庁の中にいるとすごい感謝しますよきっ<笑>インターネットがガンガン繋がるとなるほど 酸素が濃いなとか水いいなみたいな感じがあるんですけど、はい、やはりそういうねあの環境の中でやってらっしゃるんで、うんまあ、そこは僕は何とか入っていってですねやっぱいい環境でこれあの職員じゃなくて議員さんもそうだと思うんですよね確かに議員さんもやっぱりもっといいインターネット環境で仕事できるようにしてあげたら絶対いいと思いますし、うん、職員だってそう思いますし、まあ、その周りにある団体もです、ね、含めてインターネットじゃやっぱせめてこう民間の人と同じレベルで、うん。 使えるようにしてあげない と, と思いますねはいありがとうございますでは次行きましょうか、えー、次はですねあのデータを集めるのにも費用がかかります税金がかかりますデータを集めるためのインセンティブをどの財源から出すのが良いかお聞かせください個人的にはトークンエコノミーに期待していますという質問が来ておりますどうでしょうか うんまあ、今、どちらかというと集めるというよりも持っているものを出すという方が先かもしれないですね、うんうんうんうん、もちろんあの集めるときに、ねあのー、知事が地域デジタル通貨をやりたいという話をされているので、ねまあ、あれトークンでやるのかポイントでやるのか、あのー、分かんないですけどま、はい、まだ、あ、ひ, ひょっとしたら使えるかもしれませんよね。なんかデータ集めてくれたらちょっと ポイントなりトークン返すとか、ね、あるかもしれませんけどまず最初にやるべきは東京都の中にたまっているデータをちゃんとコンピューターが読める形で出すっていうのが、はい、結構重要だと思うんですね、ま、あやはり p d f で出すみたいな話が多いじゃないですかそうですね、はい、そこの辺にはあの関しては、まあ、まさにオープンデータに対しては期待 を,、はい、期待をしているなというところです ね, そ う, ですねあの、まあ、そういう意味でお答えとしてはあの集めるよりもまずは持っているものを出すところから、はい、それだけで十分いろんなことができるんじゃないかと。 それも多分、まあ、仮説なんですけど、うん、皆さんが職員の皆さんが日頃からこうコンピューター、インターネットを使い倒せる状態になっていないんで多分一般的な感覚だと、ね、こう PDF ででかいドキュメントにどんと載ってると面倒、うんはい、くせえなと思うと思うんですけどそうです、ね、あま思わないんだと思うんですよね、確かに普段そうい う, こう見る、使う環境がやっぱ少ないですからね。 キングファイルに入ってま す,、ね、そうですこれがこう<笑>いわゆる一般的なこうインターネットの情報を日頃から膨大に使うようになればですね<笑>うん、うん、ちょっとなんか俺たちの出し方おかしくないかとなるほ ど, なるほど<笑>だんだ ん, ん, だん、はい、そううい分かってくると思いますかり、ねはい、りましたありがとうございますあのオープンデータ関連でちょっともう1個質問があるのでつなげていっちゃいますけれどもあのデータのオープン化、えー、オープンデータについてご意見を伺いたいですと公共交通オープンデータに関わっておりますが。 データ整備にコストがかかりオープン化は難しいという意見が未だに根強いですということですで民間企業にとってはデータを独占することがより価値を持つように見えていると思います、えー、都として取り組みは考えられているでしょうかと まあ、東京都は、ちょっと背景をお伝えすると東京都もちろんそのあの都の交通っていうのもありますけどまあそもそも日本はえ交通に関してはその民間にえ委託している部分が多いですよねまあ電車とかもそうですけれどもえそこに対してやっぱ企業側からしたらえーそれデータ出したくないしかも売ってたりするわけですからまあそういったところに対してまあ公共のものだからみたいな。 形で進めることができるのかみたいなそういった背景の質問かなと思いますけどこれは結構 根, 根深い問題だと思いますねやはり僕前ヤフーいたじゃないですか、はい、だから検索データの威力よく分かってるんですよね、はいはいはい、で行政に使うとすごい便利なの分かってるんですよ、はい、<笑>絶対出せないんですよ<笑>、はい、<笑>やっぱね ちょっとヤフーのしているか分かんないですけど出してくんないかなと思ってま<笑><笑>身に詰ばされるようによく分かんな気がしてくる。そですよれですね、うん。まあでも本当も難しい問題ですねこれ。まあねあのまあこれに対してクリアな回答ってた多分ないんですよね。そうですよね。多分お互いのメリットをちゃんとこう話し合うとか、えー、そういったことをより高次な次元のこう果実みたいなものをこう語るんですかね。そですね。 まあまずは最低でも東京都の持ってるね、はいはいえー、関係している交通系に関してはしっかり出していくっていうことは最低にあると思いますちょっとその先のねビジョンどうやるか、はい、あの茂、ま、さんこの辺についてアイディアがある人に船に乗っていただいてですねはい、はいはい、あの新やってもらいたいなと思います、ね。はいまさき伊藤さんよろしくお願いします。<笑>はいあカレカレ国交省でいろいろ進めてるからです、はい、お願いします<笑>船の席あげておきますからね。<笑><笑> はいよろしくお願いしますということでちょっと次に行きたいと思います、えー、行政職員の評価軸についてアイデアをお持ちでしょうか今はチャレンジするかっこ、えー、失敗する可能性があることを支援できていない気がしますこれはどこの自治体でもあるあるです人事問題、えー、やればやるほど仕事は増えてでも給料は上がらないと、えー、結局年次で増えていくのでというところに対してどうモチベーションを作っていけばいいかというところです ちょっとまだ僕、人事とか全く見てないんであんまり今、なんとも言えないですね。ですよね、まだこれからって感じですか、ね、ちょっとわかんないですけど、はい、まあでも、チャレンジししやすすくしてあげたいですよねこれはまあ私の方としては、確かにまあ給料に関して手をつけるのはかなりこうハレーションがあると思うんですけど、やっぱその、 えー、例えば、行きたい仕事やりたい仕事ができるとかですねちゃんと自分で考えてキャリアパスを設計できるみたいなそういったことはすごい大事だなと思っていてそういう意味ではまず手始めにその IT 系の専門職っていう役職を決めたっていうのはかなり大きな意思決定だしそれでやりやすいことが増える人も結構いるんじゃないかなとい う, ふうにも感じました、はいそうですね、あとはちょっと来たばっかりなんですけど もっとこう行政の仕事をしている方に、ま あ, あんまり、ね、税金ですから派手にはできないですけどもうちょっとこう脚光が浴びるような場を作ってあげたいと思いましたね。はい、やはり 大体、ね、いい行政系のシステムで話題になるってなんかダウンしたと か, <笑>なんか漏れたと か, <笑>、はい、かそういう時ばっかりじゃないですかそです、ね、でなんか新しいことを始めたってほとんど話題にもならなら、ねうんうんうんうん、たくさんの、まあ、僕は3か月ですけど、ね、いろんな自治体の人であの ICT 頑張ってる人の、ねはい、話を聞いて、うんうんうんね、新しいチャレンジされてる人もいるんですけど。はい ああいうのをねちゃんと時々でいいから年に1回でもいいからねあのこの自治体頑張ってるなとか ね, いいねそういうのが、ね、出てくると、まあこのね、多分、ここにそれに近い人も多いと思うんですけど、うんうん、行, 政の行政をデジタル化するとか僕将来すごくホットになると思うんですけど今まだ始まったばかりじゃないですか、はい、だからひょっとするとそれぞれの自治体の中でね、うんうんうん、あんまりこうブイブイ言わせられないかもしれないですけどやっぱりだからこそコミュニティの中ではですね、はい、しっかりとこう。 今年はこの自治体すごいなみたいなね、そういうのはぜひあるといいんじゃないかなと思いますけどね。いないのかな。いないい。今加藤さんのこと言ってるなと思ったんだけど残念コ<笑>ードフォージャパンサミットなので、ね、メディアスポンサーもやってるんですけどヒーローズ・オブ・ローカル・ガバメントっていってメディアをやっていていいですね。あのこの公務員がすごいアワードみたいな。 ことや素晴らしいと思いますね。はい、人がいて、えー、あの本当にそのポジティブな面を応援するのってすごい大事だなと思っ て, いて、はいはい。そうで、ね、そういうメディアが出てきたっていうのも時代の時代の変化みたいなのがあるんじゃないかなとは思っています。いいますねうん、だから本当にあの皆さんも大事だと思うんですよ。いいことやったらいいいいねって言ってあげるっていうその文句言う人は多いんですけど、褒める人が本当少なすぎるんで、それは皆さんが貢献できる一つの。 えー、ポイントじゃなないのかそう思ったきっかけって昔そのヤフーオークションの担当したことがあったんですよねで非常に多くのマーチャントと言われてる小さな出店、まあ個人事業主さんとかお店がいっぱいいらっしゃるんですよですごく工夫しながら商売を大きくされるんですよね小さなカテゴリーごとに賞が作ってあって年に1回表彰式やるんですよやっぱ皆さんすごい喜ぶんですよ ちょっと僕も驚くぐらい喜ん、ででくれるんですよねで多分なんでそんな喜んでくれるんですかって聞いたことがあるんですけどやっぱり社長なんで褒めてもらえないですよ、普段そうか、かその年に1回これで褒められるために頑張ってるみたいな感じもちょっとあって<笑>、もちろん売り上げも伸びるんですけどね、賞を取るとね。 やっぱだから人間ってそ う, やってこう自分が一生懸命やってそれに対して給料上がるのも嬉しいけどちゃんと見てあげるとか、うん、すごい面白いことやってるねって声をかけてもらえるとこう折れそうな時にねもうちょっと頑張ろうみたいな感じでなれると思うん で, うで、ねまあ、ぜひこういう世界の中でね、はい、あの声かけ合ってやるのはととても大事じゃないいですすかねありがとうございますぜひあの、まあ、その都の中での職員表彰制度みたいなもしかしかたらあるかもしれないですけどもそういうのも活用してぜひモチベーションを上げていただきたいなと。 いい う, うに思います、はい、あこれもすごくシビックテックらしい質問ですね。あの行政職員が全てを賄うこととは不可能だと思います、まあ、要は行政だけで何でもできないよねとでそこに期待するべきでもないとでそういった中でシビックテックへ求めるもの、えー、こういう行政のちょっと外側で何かやりたいという人たちに求めるものってどういういものがありますかね、まあ、今まで実の東京都に関しては、まあ、僕は3ヶ月しかいないですけど。 思ったのはやっぱり外側との接点が非常に少ない な, みたいな、ねまあ、もちろん広域だからってちょっとあるとは思うんですけどす、ね、比較的外の、ね、人と話す機会が、うんまあ、情報系の人については少ないなって印象を受けてるんですよ、うんうんうん、でよく言ってたのが「もっと日焼けしろ」とか言ってるんですよね「日焼けしろ」と<笑>か言ってたんですけど色白の人は結構多かったんでもうちょっと出て色の人に会ってこいよみたいな人するわけですけど、はい、まあシビックテックに限らずね、うん、シビックテックの方とかスタートアップとか それから、いろんなイベントに顔を出すとかです、ねうん、あの新しいことをやっているところがあったらそこに顔を出すとか、うん、そういったこう知的好奇心とフットワークみたいなものはもっと持った方がいいと思うんですよね。はい、それがあればきっとそれがないから割と職員だけになりやすい可能性があるので、はいはい、職員が職員としてのプロフェッショナルなんですよ。うん、一方で外側には外側のプロがいらっしゃるので、うん、シビックテックの方とか、はい、スタートアップとか社会企業の方とどんどんどんどんこう コミュニケーションを、ね、取っていっててていほしなと思ってますすねありがとうございますまずはじゃあそういう場もね何度か作りたいなと思ってるんですよね、うんうん、具体的にどうやるかちょっと分かんないんですけど、はい、何らかの場を作って都の職員の人と、うん、シビックテックの人とか、うん、NPO とか、うん、スタートアップの人が、うんうんうん、時々こう意見交換したりね、はい、話し合ったりしてやっぱ知らないことにはシナジー生まれないんでお<笑>ちゃんとこう、はい、知れる関係をやっぱ作って。はい 作っってていくっていうか昔の日本家屋という縁側みたいなねああいう空間ですよね、はいはいはい、ああいうのやっぱり、ね、縁側、なるほど、いいですね、ありがとうございます、はい、えー、そうですねあちなみにこの中に都の職員ってい る, いるんですかね、ちょっと気になったんですけど、あいた、<笑>さっき一人だけでほっとしたいんですよ、ちょっと。<笑>よかったー、はい、ゼロだったらどうしようかと思いましたけれども。はい 良かったです。<笑>はい、ぜひまあまずはこうつな外に出てきている。そうですね。さすがですも。褒めてきますので、ね。はい。皆さん拍手。こ<笑>ういう方がもっともっと増えてくるという。そうで す,、ね、ですね。やっぱり人数多いですからね。はい、もうどこ行っても東京と職員ばっかりだなぐらいのね、はい、感じになったっ て, て人口比で言えばねおかしくないんで、はい、ぜひそうなってほしいですね。そうですよね。はい 逆に言うとまあ我々もそういう参加しやすい参加したくなるようなそういうイベントなりワークショップなりっていうのをどんどん企画していきたいなというふうに思います。はい。議会の抵抗はないですかっていう質問が来ています。まあ、今はまだ1回しかクリアしてないんで、はいはい、まだよく分かってないですけどね。はいはいは い,、はい、はい。まあこれからどうかって感じですね。はい。今のところはじゃあ一回目は別に問題なくっいう。 やっぱ独特の緊張感ってありますけど、はいはい、あの一方でチェックンバランスだなと思いましたね僕はあの社長の時は株主総会とか取締役がそれに当たるわけですけど、はいはい、<笑>ちょっと雰囲気は違いますけどね、はい、やっぱある種、チェックアンドバランスがあるからこそ逆に思い切ったことをする一方でちゃんと説明のできることしか。 やっちゃだめだよなみたいなね、はい、そういうのはあるんでこう議会をこう行ったり回らせてもらったときにある種こうああ民主主義ってよくできてるんだなってやっぱちょっと思いましたねなるほどまあガバナンス上やっぱりあった方が健全だよねとそうもちろんね大変だとかあるひょっとしたら僕もそういう局面になるかもしれませんけどやはり 言ってくれる人がいるから、うん、一方で思い切れるところってあるじゃないですかこう、はい、自分が行き過ぎた時に止めてもらえるっていうのがね な, るほど、はい、やっぱないと本当に危ないなと思うんで、はいまあ、そういう人類の知恵があこう、うん、議, 会議会党とその都庁ってちょっと離れてるんですが、ねうん、象徴的なんですけど こ, う、うん、こっちがぐいぐいやってこちらでチェックかけて、はい、で逆に提案もらってみたいなねあこういうエコシステムだなっていう設計なんだなと思いました、ねなるほどはい、ありがとうございます。 いいですね。テンポよくいきましょう。えー、次は、えー、行政が民間の IT 人材を登用できない理由として魅力的な金額を提示できていない点があると思います給料の問題ですね。宮坂さんは都庁に移られる際に<笑>これ個人の話ですね金額面で懸念点はありませんでしたかと。 あの起こしにくかったらパスでも全然大丈夫です。じゃもう公表されてるんでいいんですけど。確かに新聞に載ってましたからね。<笑>そうですね。参三十万でしたから ね, <笑><笑>ね。びっくりしましたよ。<笑>ねえ、こう桁が二つぐらい下がってんじゃないます、ね。まあ、はい、でもなんやっぱ税金ですからね。うん、あんまりこうたくさんもらうっちゅうちのもどうかと思いますし、あのー、一方で。 ちょっと誤解を招く言葉かもしれませんけど、うん、や, っぱやりがいすすごいいあるんですよ。こう、やりがいは本当にすごくあって、うん、まあ大変なことも多いんですけど、はいまあ、それも込み込みでもうすごいやりがいしかない感じですよね、うん、だからなんね、やりがいだけはもう搾取し放題みたいな感じがす<笑>お金はあまり取れないんですけど<笑>まあそれでいいかなと思って今ちょっと頑張ってますけどね。 本当にあの私自身もやっぱりやりがいはすごい神戸市とか感じますし、まあ、なんかそのやっぱり民間だけではできない仕事がもちろんあの、ね、もうちょっと常に待遇は上がればいいと思いますけど、まあ、それはちゃんとさっき言った、ね、東京データのスにして効率的にしてもっともっと企業の方が稼げるようになればおのずとね町が豊かになるんで、まあ、そこをやってからだと思いますけどね。ねはい、とはいえ 今度採用していくわけですよ、ねはいでえー、まあ IT 系だと、はいまあ、多分今引っ張りだこなんで、はいえー、平均給与は高いと思います、まあ都の職員でも、えー、金銭面だけだと魅力的ではないかもしれないですけども、そこに対してどうアピールをしていきますか、まあ、正直金銭面の勝負って無理だと思うんですよね。うん、であととストックオプションとかもないですし、はい やっぱそこでやったってしょうがないかなと思うんですよね。うん、あのだから。ま、あそれでもやりたいとか、はい、そういう人を取らないと、うん。むしろこう。金銭面であんまりそろばん。叩かれる人が行政に来るっつうのもなんかちょっとこう賄賂とかね。いろんなことが起きそうで<笑>危ないなって気持ちがしまするんで、でね、あのまあむしろこうパブリックなことすごいやってみたいとかね、うん。そういう人が来て。でもまあもちろんちゃんと。 ね、それなりの暮らしができるように努力はしたいと思うんですけど、はいはい、思考としてはあまりこうお金お金とかストックオプションあるんですかみたいな人よりもそうじゃないタイプの人が向いいてる仕事だと思いますけどね、はいまあ、逆にある意味フィルタリングになるみたいな感じですかね。まあ、そうですね、はいまあ、まあもちろん程度はありますけどね、はいってもね都の職員なんでめちゃくちゃ低いっていうわけではないですまあ実は結構 CodeForAmerica もですね、あのー 本当にこう優秀な人材をあの政府に送り込んでたりするわけですね、そこでもやっぱり給料が、ね、向こう、シリコンバレーとか で,、まあそうですよね、ヤフ ー, あーヤフじゃない、NASA で働いたりと か, とか、はいはいはい、Google で働いた人が、はいまあ、行政職員になるんですけど、はい、やっぱり3分の1ぐらいに な, る<笑>なりますよね。<笑>でもやっぱあの1年、2年働いて、はい、そこで得た経験をもとに起業したりとかですねあその新たなそのチャンスとして捉えている人も多くて。い<笑>いいですね、うん、そういうほんむしろ あれに選ばれたらすげえみたいなあのそこでなんかもう2年間経験2年3年かな、えー、経験するとなんかすごいことができるみたいな、まあ、そういうなんか誰もが憧れるキャリアパスになったら素敵だなというふうにう、ね、思いました僕もだから、あのー、今こう、ねはい、ライフシフトとか本が出て人生100年とか言って5 6 0年働くようになったじゃないですか。はい だったら前っ、前だって30年とかちょい働きしたわけですよね、うん、せっかく倍働けるんで、例えばですよ、はい、例えば民間半分、行政半分とかね、民間と行政と NPO3 文のずつとか、はいはい、せっかく伸びるんだから、何も同じことを同じ世界の中でいろいろやるのもまあ一つの生き方ですけど、せっかく伸びるんで、いろんなものを見るのはいいと思うんですよね。ねはい、だから長い人生の中のの中伸びた寿命の数年を NPO とか行政で力を発揮してみるってすごく面白いと思うんですよね。まあとはですねもうフルタイムじゃなくて週3でもいいとかそういう柔軟なやついいです ね, です ね, ね、はい、それはちょっと今あのちょっと地方公務員の法律はまだちゃんとしっかり勉強しきれてないんですけど、はい、もうちょっとねあの柔軟に民間の人を、はい あの週3でもいいよとかね週3でもいいけどちゃんと意思決定できるポジションつけれますとかねそうい う, こう柔軟なことができればすごくいいと思うし僕ヤフーとかソフトバンクにいた時も周りの企業もね大体今副業解禁とかやってるわけですよでも一方で副業できる人って世の中にすごく増えてると思うんですけど こう副業を募集ってあんまり採用ページ見たことないですけど大体ないんですよ、ね<笑><笑>だだだ、だから 何, 何してるのかなと思うんですけどもっともっと、ね、都庁みたいなところはね、うん、あの副業の人来てとか、ね、や, やって逆の意味での働き方改革というんですかね。いいですね やっていかないとね、はい、あんまり民間にあれやれって言ってもね、はい、なんか受け入れるところがないと、みんなでいきないんで。確かに。なんかそういうね、柔軟な、こう、なんか境界線を少しこう、はいうん、ぼやかせるっていうんですかね、うん、そういうのができると。ちょっと違った種類の雇用の流動感になるじゃないですかね。いやー、すごくいいですね。まあ、実際でも、例えば生駒市さんとかは、あの副業解禁してますしあ。そうなんですか。はい。公務員法上、ダメっていう話ではないのかなと思いますね。えーうんねまあはい、まあ、どんどん、柔軟にはね、なればいいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。 えー、次ですね、えー、こう都庁に入って一番のカルチャーショックは何ですかと、さっきもちょっとありましたよね、まあ、やっぱインターネットが遅いことですよね、<笑>これでつきますね、も う,、ねイとし<笑>うね。インターネットって遅いんだと思いました、久しぶりに。<笑><笑>早いのしか使ったことがなかったんで、まあ、それはヤフーですから ね, <笑>そうですね、恵まれてたなと思いましたもう<笑>あのさ、水に気づいたと、水, の素晴らしそう 水, 水とかね、<笑>酸素のありがたみに気づいたみたいな。<笑> そ, ね、それぐらいですけど、はいまあ、でもそのネットワーク作るの、まあ、実は大きなビルですから、はい、結構大変みたいなんですよすごいでかいじゃないですかそうです ね, あのねそんなにこう僕みたいな素人がバンバン入れるよって言っても、はい、すごいお金もかかりますし、ねまあかかまあ、そこも含めてチャレンジングですけどね、はいはい、ありがとうございます、はいえー、国の c i を補佐官のような民間からパートタイムで専門家を雇う仕組みを都でも採用するのはどうでしょうか。でもさっっきちょっと出たような、ね、あここれれいいですねこれね、はい、今あの実は 専門アドバイザー制度みたいなのあるんで、はいはい、まあそういうのは今後ね拡充していきたいなと思いますけどね。うんはい、実際国のちあの試合補佐官も週一とかですね。そうですよね。ね週二とか、うん。あれは僕もちょっと見たんですけどね、ね、はい、やっぱりよくできている制度だなと思いましたね。はい、はい、ありがとうございます。お、小池知事はどんな方ですか。一緒に仕事をして印象とか変わりましたか。<笑>そうですね。はい あんまり言いづらいですね、はい、<笑>ここでなんかね、最悪ですとか言えないですよ、ね、配信もされてますまあ、まあまあボ、ボスですからね<笑><笑>これだってもう回答決まってる質問ですよね最高です<笑><笑>はい、あょっとつくづくで、ねはいはい、友達に言われたんですよ、はい、小池さんもやっぱすごいじゃないですか、はいはい、もうキャラも強いし、はい、パワーもありますよね、はいはい で前のボスが僕、孫さんとかじゃないですか、その前、井上さんでしょ、はいはいはいはい、でアメリカにマリッサ・メイヤーってボスがいて、グーグル、ね、にいたね確かに、ニケシュっていうすごいのがいて、はいはいはいはい、つくづくこうきつい上司に恵まれてるす<笑><笑><笑>確かに有名人ばっかりですよ ね,、まあ、ですね自分が大してことないんですけど、まあ、ボスに恵まれてるの か, こうなんか分かんないんですけど、きついの多いなと思います、ね。 次ですね。お一人いるとの職員の方に宮坂さんが入ってきたことに対する印象を聞きしたいです。あ、いいですね。あの<笑>ぜひマイク握っていただいて<笑>あのこちらにあステージにお越しください。<笑>うん、すごいね。<笑><笑>ぜひぜひ。はい。ナイス質問です。<笑>はい、今どちらの所属？ 広報校長部というところで広報をやっていますはい。いかがですか、えー、宮澤さん来て。あ、お名前。いや、あ、九子と言います。はい。はい、印象はまああのー、いや本当なんですかね。まず先生。これも答えにくい質問ですけどね。<笑><笑>まあ、ボ, ボスでもある、ねはいはいはい、でもあるっ言っちゃいますかボスなので。いや正直戦生強強。おお。と<笑>いうのは正直。 はいまあ、たださっきあの宮坂さんもおっしゃっていただきましたけれどもあの都庁のまさにそのインターネット環境です、はい、えあの職員として内心これねえだろうっていうのは思っています<笑>いいですね正直で、はいはい、でそこをやっぱり中から言えないのでよろしくお願いします頑張りますやろう<笑>素晴らしいまあでもこういう場に来ているという時点で多分ねまあいわゆるこっち側の人でしょうから はい、ぜ ひ, ぜひ日焼けしてます、ね<笑>素。素晴らしい。はい、ありがとうございます。<笑>はい。<笑>いいですね。ちょっと変化も出ましたし、えー。東京都の課題の解決に良いアイデアを持つ中小企業にチャンスを与えられる仕組みはいつ頃 実, 実現できそうですか。特に入札制度など。確かにね、結構。まあ、ちょっとここはまだ僕勉強中のところなんで、うんあれ。あの、軽々しく言えないですけど、うん、まあ、いずれにせよ、あの。 スタートアップとかね新しいタイプの企業がいつの時代も新しい技術って新しい人、うん、年齢じゃなくてねニューカマーがやっぱり試すじゃないですか、はい、最初はね、うん、だからそのファーストペンギンみたいな人が参加できるような仕組みにしないとね、はい、やはりどうしてもこう 昨日の専門家が明日を作るみたいになっちゃうじゃないですか、あんまうまくいかないかなと思うんですよね、はいはい、だからもちろん維持する仕事はそれでいいんですけど、小さな範囲でもいいから、明日を作るときはやっぱり新しい人がどういうやり方かわかんないけど、ちゃんとね、あの参加できる仕組みを作らないと、こう昨日の再生産が行われるんじゃないかなと思いますね。はいはいはいはい あのーまあ、やっぱりこう入札の仕組みっていうのはやっぱり硬直化してるなと思うので、まあ、そこはぜひあのメスを入れていただけるとありがたいなと思っ神戸とかでねすごいろいろやった話聞いて ね,、はい、いいなね素敵だなと思いましたけど、ねはいまあ、神戸はあのー、ここの中にもその参加していただいた企業とかいますけどスタートアップ支援もやってますし、あのー、もうやっぱりこう調達ってどうしてもやっぱ先ほどのこうガバナンスの面からも。 軽々しくは使えないんですよねでスタートアップとかって特に目利きができないというか別に実績で語れないのでしょうがないですねはいね、うん。そうなるとやっぱ難しくてそのお金を払うというよりも機会を与えるみたいなで、まあ、実証実験やったりとか差し支えない範囲のもう本当に最低限のお金でまずはこう一緒に汗かくお金は払えないけど一緒にこう、えー、ステークホルダー調整するよとか、えー、プロモーション一緒に頑張るよとか、まあ、そういったところの価値 をうまく生み出せるような、まあ、そういう仕組みからやる方がいきなり調達に手をけるのが難しいので一方でその小さなできたばっかりの会社がどうしても東京都とかいろんな自治体さんがお願いするとすると結構サイズでかいじゃないですか、うんそうですね、全部受けるって結構大変だと思うんですよ確かにもうだからそれもちょっとあまりに大きな責任と重さを預ける可能性ありますよね。はいはい だから本当にこう数パーセントでもいいからこう調達をね、はいうん、それをなんか新しい技術を持った新しいタイプの人ができるようにしてあげると ね, そうですね、なんかそういうバランスとしてはそういうのがいいんじゃないかなと今は思ってるんですけど、もうちょっと調達の仕組みを勉強して、はい、えー、やろうと思いますね、はい、あの国では J スタートアップとかの制度がありまして、はい、ああいうのも結構面白いかなと思います、ある程度専門家が目利きをして、これはスタートアップとして有望だと。 いうふう に, リストになってるやつですよ、ねですね、あれ い, いですよ、ねはい、あれだと普通調達って ABCD ランクが決まっ て, てあてほとんどの会社が D に当てはまるんですけどあれに選ばれると国の調達でも結構、高位の調達資格で参加できるみたいなのがあってそうですね、うん、なんかそうい う, こう、ね、サッカーとかでよくあの U20 とかあると、はいいいはい、U5 みたいなねなんかできて5歳以下の企業だけとか<笑> そ,、ね、<笑>そういうのができるか分かんないですけどね。うん、やっぱりそういういい新しい スタートアップとか新しい人たちにこうチャンスをあ、ね、げるってすごい大事で、まあ、僕もこの仕事をやるにあたって東京の歴史とか泥縄でいろいろ本読んだんですけどやっぱり戦後の東京っていうか日本経済を作ったのってみんなスタートアップじゃないですか焼、はいねね、け野原になっちゃって、うん、公職追放でみんな、ね、小さな会社になって、うんうんうん、やっぱ東京って結局スタートアップが作った街ですよね。<笑> 確かにソニーだったんな ね, ね小さか っ,、ね、ったんりとねだやっぱりそうい う, こう、うん、何周も何周もちょっと回し損ねちゃった感があるんで確かにもっともっともと持ってた、ねうんはい、あのシリコンバレーになりたいって言わなくても、うん、シリコンバレーの前に東京っていうのは役、うん、のほうからスタートアップを生み出してきたわけじゃないです か, か,、はい、だからもう一回それを思い出してちゃんとこうスタートアップ に優しい、まあ、挑戦者に優しい街っていうんですかね、うん、あそういうのになるのがいいような気がしますけどね、うん、ありがとうございます、はい、ぜひ、お願いします、うんえー民間、民間企業、ベンチャー企業に今副、副知事になられてから期待することは何でしょうか、まあ、どんなことを期待しますかっていうことですね、企業とかベンチャーに。一番期待していやっぱ人ですね人、さっきも言いましたけど、あの人を増やしたいなと思ってるんですよ。うんで まあ、今は新卒をやりますって知事が発表して中途はまだ何も動いてないんですけどまあいつか増やすねタイミングができた時にぜひあの民間企業からあのこ抜くちゅもちろん転職してくれれば嬉しいですけど給与の問題とかいろいろあるのであれば出向できてもらうとかね3年だけちょっとやってみませんかとかねそういうの柔軟なことをぜひやってみたいと思うのでそういう時にあんまりこう出し惜しみせずにいいですかね。 できればエースの人をあいい、ね、<笑>あの送っていただければなと思いますね。ちなみにあ Code for Japan の地域フィールドラボという仕組みがありましてあの行政にまさに企業からですね、3か月間ぐらい週一で来てくれみたいなそういう制度をやってまして、はい、結構いろんな自治体に活用していただいて。う あの人材がこう流動すると別にフルタイムじゃなくても全然よくて週1行ってその職員の名刺を持ってこういう名札つけて宮坂さんが感じたようなですね遅いインターネットで働くみたいなのはすごく価値があるなと思ってまで流動性を高めるのでぜひやっていただからもう転職市場で流動性を高める必要もないと思うんですよねそうい う, こう副業っていう形だったり週1勤務みたいな形で進めもうちょっとこう違った。 こう形で、ね、流動性って高められるような気もするんでそういったことはぜひやりたいし、はい、逆にその、ね、待遇の面でやっぱり、ね、すごい IT 企業給料高いですから、はい、フルタイムでやっぱ取れないのもちょっと現実としてあるんで ね, で, ねなんかでもそれでも自分の街のために少し時間を使ってみたいという人がいらっしゃればその力をちゃんとこう受け止められるような。 こう柔軟な受け皿というか、まあ、船のこう入り口を開けとくというんですか ね, いいすねそういうことはちょっとやっってみたいいいですすけどね、うん、はい、ありがととうございますちょっとこれスタートアップ関連が続いているな、まあ、一応行くか、えー、行政を改善できるよくするソリューションを作っているスタートアップとか社会起業家とかも結構いらっしゃっていると思いますがなかなか行政とつながるまでのハードルが高いですと。 多分、これ調達以外にもあのファインダビリティとかそもそも窓口がないとかそういった問題なのかなと思いますけど、はいあ。僕はもうよくします、もん、はいあの。ちゃんと、まあ、例えば先日、ね、僕はあの住宅政策本部っていう都営住宅とか公団とかやってらっしゃるところ行ってたんですよ。って聞いたら26万戸持ってらっしゃるんですよ、26万戸。東京都内、ねはあ、でスマートホープって今結構ホットな領域じゃないですか。はあ もういろんな意味でスマートフォンって大きな企業の社内ベンチャーもあるし大企業もあるし本当のスタートアップありますよねでスタートアップの人と話す機会ってありますかってやっぱなかなかないらしいんですよ、皆さんやっぱ忙しいんですよね、うんまあ、よねまずめちゃくちゃ忙しくて、うん、余裕がない感じやっぱあるんですよ、もういろんなことが起きますからね。はい 多分僕の仕事っていうのはそういういスタートアップ僕もスマートフォンの人たちってあんまり知らないんですけど、うん、なんとかこうね僕は多分コネクターになってつないで時々でいいからその住宅やってる人にこういう人たちも出てますよとか言って、うん、例えば26万個全部いきなりやってって言うとそれはスタートアップの人は無理じゃないですか、うんはいまあ、そのうちの例えば30個だけでもいいからねなんかちょっとこう、はいはい、なんですかね。あのーうん お一人で暮らしてらっしゃる高齢者の方用とかハンディキャップのある方の一人暮らしの方の家を良くすることをやってみるとかですねそういったつなぎ方っていうのはひょっとしたらできるんじゃないかなと思ってるんで。まあ、僕の 僕のところと僕のチームのところでなんとか外のそういうスタートアップとか社会起業家の人とかまあ企業内で新しいねスタートアップの人がいるんでこうなんとかこうつなげられるようなことをしたいと思ってますこれはやります、はい、ありがとうございますあの宮坂ピッチみたいなやったりですか平井大<笑>前の平井大臣みたいな<笑>あまあ目聞きに自信がないのでわかりませんヤフーなどの IT 先進企業は労働環境や えー、福利厚生が充実している印象があります行政はおっしゃったように や, やりがいのある一方で労働環境の悪さや待遇から若手の離職が問題になっていますどのように改善すべきなどご意見ありますでしょうかと、まあ、ちょっと僕席が今ね副祉事室っていうその囲われたところにあるんですよはいはいはいいわゆるこう一般の平場に行ってないんですよねだからちょっと良くないなと思っててどっかちょっと時々行きたいなと思ってるんですよね、はいはいはい もうちょっとこれは職員の人と話をしてみたいですけどね。ね現場の人の話をちょっと聞いてみないとですよね。うんはい、ありがとうございます。はいえー、東京ドットデータビジョンが成功した時にた他都市のモデルとしてもらうためにインフラ投資が必要なものは難しいとしても行政側のノウハウやナレッジの公開や 全国知 事, 会を知事会等を通して首 長, 首長の意識改革など全国的に底上げしていくお考えはありますでしょうか、まあ、東京がうまくいったとして、波及をさせていくこれは絶対やるべきだと思いますね、でむしろその東京がっていうのも、東京ができたら東京がやればいいですし、逆に昨日とかね、昨日 K さんのあったじゃないですか、はいはい、で今日もイベントとか聞いてて、東京よりも先にやってらっしゃる方いっぱいあるわけですよ。はい 別に東京が上から目線で落とす中いうだけじゃなくてこうやっぱり自治体の人全てがこうフラットにつながってね、うん、自分のノウハウとかをこう惜しみなく交換するような世界ってやっぱぜひやりたいですけど、ねはい、その中でやっぱり一番大きな街ですから、はい、一番大きい街であるじゃんやっぱ一番たくさん成功と失敗がないとやっぱおかしいですから、うんそうですね、<笑>一番そこのコィに対して貢献すすべきだと思いますね、うん、あの総務省もやっぱりその広域の連携とかあのシステムの共同利用とか そういったものはどんどんやっていくことを期待しているので、はい、東京都 の, その存在っていうのはすごい役割っていうのはすごく大きいなと感じていま す,、はい、そうですね、はい。やっぱりよくそのプラットフォームとかシステムの議論になりやすいですけど、まあ、もちろん共通化したほうがコストも下がりますしいいこと増えると思うんですよね、ただそこに行く前にやっぱりこう担当同士がちゃんとつながらないと。確かに 動かないと思うんですよ。やっぱ急にそのカタログだけ見せられてこれ入れろって言われても知らんがなみたいになるじゃないですか<笑>です、ね、やっぱりこしなしを起こそうと思うとちゃんとこう担当同士がちゃんとね、こういう場って素晴らしいと思うんですけどちゃんと話し合う場を作らないことにはですね、動かないと思うんですよねいくらこう企画書を作っても。ですね。確かに もっとこうめっこりその共通基盤を作るのであればそれを作った人が横の人に一生懸命話をしたりとかしないとですね動かないと思うのでもっとこういう場が多分、少なかったと思うんですよ。東京都に関して言うと先日、知事があの全ての都下のね市区町村の人にあの通達を出してくださって初めて集まったんですよ全員集まろうみたいな話がありまして ICT 担当がですねで実は本当に今までなかったそうなんですよ。 で僕も1回目だったんですごくこうどういう雰囲気になるんだろうと思いながらちょっとドキドキしてやってたんですけど、まあ、まあまあ最後はちょっといい雰囲気でね終われたんでやっぱああいうそのちゃんとニーズもやっぱり聞きましたしいろいろ耳の痛いことも結構いただいたんですけど、うんまあ、もうちょっとやっぱちゃんとこう胸筋開いて話す場を作んないとですねやっぱり、まあ 月並みですけどやっぱり人の話だよなみたいなことはねまずはそこだなと思います。確かにまずはとかのネットワーキング大事ですねありがとうございます。ちなみにここの中で行政職員はなどれぐらいいらっしゃいますか手を挙げていただいてあありがとうございます。意外と少なかったですね<笑>はいえー、まあでも10人ぐらいは手が上がりましたありがとうございますはい、えー、とじゃあ次行きましょうか、えー、多分これ全部は うわめっちゃ質問来てますね<笑>全部は絶対無理ですあと3分しかないんですいませんあのどうしてもこれ聞きたいというのがあったら投票してあげていただけるといいかもしれないです、えー、5G 推進と ICT 化を進める上でサイバーセキュリティの専門家も必要だと思いますが、えー、今年も2件とのあ思いますがクエスチョン今年も2件とのホームページがサイバー攻撃を受けましたということです そうですね利便性高めると同時に守りも必要ですよねとセキュリティーチームはあるんですけどもっともっと増やさないといけないと思うんですよねさっきも言いましたけどやっぱりやるべきことと守るべきものに比べて人 の,、まあ、人の数だけに逃げるわけじゃないですけどやっぱあまりにも少ないんでやっ強力やっぱ舞台を作ることをやらないとだめだと思いますね。はい、はいいありりがとととううございますす、えー、その通りですねということでねこ えー、既存職員の活用について、方針施 策, 施策を お, 願いし お, お伺いしたいですと、過、え、去、ー、かっこ赤旗のおじさん、さっきのやつですね、なってしまう方もいらっしゃると思うのでということで、えー、どうやって意識改革をしていきますかという感じでしょうか、はい、あのまず、東京都に来て思ったのは、やっぱ職員の方がすごい働くんですよ。 すすごいいいい優秀な人 が,、まあ、当たり前人がいっぱいいるんですよね、まあ、だからあれだけ大きな街のインフラがちゃんと動くんですよねでやっぱ ICT に関しては多分慣れてないとか知らないっていうのが多分大きくてこれは覚えればできることないんですよね何もそのすごいエキスパートなプログラマーになれてるわけじゃないんですよまあ最低限にユーザーとしてスマートフォンを使ったり パソコンを使って仕事をするとかねそういったレベルってこれは覚えればできる話ですよね、はい、これは多分リカレント教育って多分研修でできちゃう話ですし、はい、環境を作っていくことが大事だと思うんですよねだからそこについてはそんなに心配しなくてほっとけば ちょっと不安だし、面倒くせえから、若手やってとかなりやすいんで。ちゃんとそこはこう、なんですかね、サポートしてあげれば、職員の人がみんな、うんも。もうじきスマートフォンのメッセンジャーとか、バカバカこう仕事する時代になるような気がしますけどね。はい、結構、まあ、その辺に関しては、一回体験しちゃうと、やっぱ便利だなって、まあ、なりま、ね、そうですよね、はいはい。はい、ありがとうございます。ちょっと、この次の質問は、最後に聞くとして、その前に、えー、I. T. 改革、あ、これ、これよりも、さっきこれが。 いいなと思ったんですこれで行こう、えー、東京データハイウェイに参画する条件についてもっと詳しくお聞きしたいですという質問です、まあ、あの東京データハイウェイは大きく3つの動きになっています1つ目はつながる街を作ろうということでこれはあの 都, が都が都民の皆さんからお預かりしているその土地とか都の施設ですねこれをキャリアの人にあの電波を吹きたい時に 使, 使ってみいいですよってやるこれはだからちょっと参加のしようがないですね 2つ目は重点エリアを決めようということで今のところ西新宿のあたりと都立大学のあとをやろうと思っています。まあ、これについては関係する人がいらっしゃればそこで 5G を使ったいろんな実験をやってみたいとかあればですねひょっとしたらできると思います。3つ目はあの東京都自らがまあ 5G とか 5G に限らないんですからね実は、あのインターネットを使って行政サービスを何かやってみようという取り組みをやろうって今。 取り組みになっていて、まあさっき住宅本部の話をしましたけどね、住宅別にファイブジーである必要ないんですよ。別にエルティでもいいし、もっと遅いやつでもいいんですけど、何かを使ってやりたいって話があれば、まあ今後僕の方でそういう新しいアイディアを持った人のこう。 東京都の人とつなぐこう縁側みたいなものはなんか作りたいと思いますのでそこに来ていただければつなげられるようには今後何かそういう機会窓口みたいなものとかコンタクト先とかを整備していくよということですか、はい、それはあの僕はやります、はい、ありがとうございますじゃあちょっと最後ですね、えー、最後にこれを聞いて終わりたいと思います宮坂さんの夢は何でしょうか <笑>唐突ですね、ねなんか、ね、そうですね、僕は実は一番好きなのはスノーボードなんですよね、はい、<笑>だから、えー、しっかり東京の仕事を早く仕上げて、はい、<笑>滑りに行きたい、<笑><笑>安全な地 球, 地球で、ね。何 か, あか分かんないですけど、ねねはい、<笑>あの温暖化する前に滑り倒しておかないと大変なことになっちゃうんで、はい、<笑><笑><笑>はい、<笑>思ってますますあでもそれは冗談できて、はい、やはり。あのー 縁があって東京都のデジタル化に携われるって自分でも本当幸せだと思ってるんですよ多分この世の中には僕よりも適任っていっぱいいると思うんですよねスキルの高い人ってでもまあ縁があって僕のところに来た以上はもう全力でやろうと思ってるんでぜひ、まあ、これが、ね、実現東京がデ ジ, タルデジタルの力を使って東京の都民の人が便利になって幸せになるみたいなねそんなエア見たいと思いますでもうう一つ具体的なこととで言うと あの自分がね1個だけ絶対残すべきものなんだろうって今考えてるんですよねもし自分がこの仕事をしている間に1個だけ残すとすると何かっていうと、うん、っさっきの船だと思ってるんですよ船、やっぱり強力なデジタル部隊を作る、うん、これが多分僕が絶対やるべき手だと思ってるんですよ、うん、でこれができれば仮に僕が能力不足で何やっても失敗でしたとあるとしますよねでも、船に人が残ってればディカバリーできますよね。 ベンチャー企業もそうだと思うんですけどやっぱまず人と組織を作るですよこれをやることがもう一番大事で都庁にはやっぱり水道とか、まあ、道路とかね素晴らしい技術者の集団があってエンジニア文化があるんですよ、はいうんうん、それを今からまさに東京都っていう行政の中にデジタルテクノロジーの集団を作るわけですよね、でこうカルチャーを作るわけですよ。 そこをやっぱり自分がちゃんと残すっていうのが実は一番大事なことでまあそういう舞台が見れるっていうのは目先では一番の夢ですねお、はい、おありがとうございます、えー、素晴らしいビジョンを語っていただきました、えー、あっという間でしたけれども、はいえー、これにてパネルを終わりたいと思います、えー、皆様お付き合いいただきありがとうございましたどうもありがとうございました、はい、盛大な拍手をお願いします